なんかね、後ろに付き物がいてねなんだそのイ<笑>グサはいや、なんでもないっすイグサはいやめ。だそのイグサはやめてくださいやめてください<笑>やめてくださいやめてああ戻されたー<笑><笑>ビューイーンいや、アトラクションあったわけクチャ ー, ちゃん<笑>ーびっくりしたー<笑>マリモッコリ落ちてきたよよっしゃ これでどうすんのこれツツはど う, どうすんのこれで進むんじゃないこっちに行けばい い, <笑>いやこれ嫌な予感しない何？あれ青いの掴んでさ真ん中落ちてさ次また次の青掴んで<笑>行くとかっていうささん、はい、さんんなんかささサスケ的な<笑>サスケあ待ってこれ絶対こうじゃんそう。これおサスケじゃんサ ス, サスケじゃん え楽しい始まりましたあっあっ あ, あバイバイイあっあっあっあっあっあっあっあああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあな。あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっなっあっあっあっあいあいあい…さすがっ ぎた<笑><笑><笑>危ない。ブレ！マジ危ないんだよな。怖い怖い怖い。こい。メガネ。メガネいけ。いけるでも余裕いけるよ。こ<笑><笑><お>い。<笑><っ><笑>ダメだ。<笑>ダメだこれ。いけたー、うん。あ、片手だけだ。れさちょっとさ落ちたれ。今。それさ、そっちに行く意味ある？いや来なきゃ進まないよ。<笑> えだってこっちからいけないえここあ上に乗るってこと え, えいけないのかなたぶん高さ足りないんじゃないかな足りないのかあっほぼ諦めなければあちょっとじゃん、めぐちゃんさちょっと階段になってるじゃ ん, ん足場にいらると足場に足場になってこれやるこれか おいけるいけるいけるおー来ちゃう来ちゃう来ちゃうまっいけるいけるいけるこれいけるちくよ<笑>かっこいいよ<笑>叩いてくださいみたいな<笑>踏んでくださいみたい な, <笑>いたいな足場がお<笑>お足場の足場がおお足場あ来ちゃ来ちゃ来ちゃ来ちゃう<笑>引っ張っ て, <笑>っ張ってはい きききたずるじゃゃんん<笑>足場なんだよ、うん、待っ て, 返してちなみちなみにす、ね、<笑>いればけるかまれたちゃん。ゃんに足つかまれててててんだけどはい、引っっては一、い、発<笑>っっっいいい こここれ使ってくるんですか。<笑>これがここから引っ張る。ねみんな。<笑>いや重てえよ。重てえ。おいで。見け上がれ上がる。おいで。重重てえ。重<笑>てえ。重<笑>てえ。<笑><笑>上がんない。<笑>私さもう地面ついてるの。<笑><笑> <笑>私が一番死にそうなの<笑>おお離せカ<笑>メラこれ私たちも<笑> ジ, ャンプしジャンプしてジャンプしてジャンプしてジャ<笑><笑>ンプしてジャンプしてるャンプてジャしてジャンプしてジャンプそてで黄色に乗ヨー、はい、行ってとャてンプしてジャンプしてジャしてジててンてンプしてンプしてジャ ちるこっけいな姿が見え る, るあ あ, あ、ペスティだけ一人で行こうとするちょっと音、音量がいなくなったぶなぎりものやっぱりうぇーなんかね、後ろに付き物がいてねなんだそのイグサはえ、いや、何だもんす<笑>イグサはいや、<笑>いや<笑>ちょっとや め, やめてくださいやめてくださいやめてくださいペスティスやめて、ああ戻されたー<笑>ペスティスさよならペスティ アイルビーシスうまいえ、めっちゃ今うまかった<笑>そ こ, にといいこ<笑>アホでいったんやいって<笑>今ねに掴んでるからあ落ちちゃったあまた玉よ、ここに4人4人 あ、またボーリングできるよ、ボーリング。お、ボーリング。やったね。やったね。よし、弾を転がす、うん。よいしょ。<笑>あれ<笑><笑>いいい。え、これ難しくない、これ、いくのが、うん、それもうやる意味ないよ、もう。弾ゲットしたから。<笑>なんだよ。あ, あるよ。ね、そこの青いなんかバーみたいなのがいらんの。うわ。 なるほどね。これ置いて、やるパターンだ。こう。あハンマーでやるタイプ。そうそう。これ全部覚えるぞ、うん、4つとも。全部置いてから。ハンマーボーリングだね。4つとも一個覚え あ, あっちは取ってくるわあ。あ、いいね、うまい。オッケー。あめぐちゃめぐちゃガ<笑><あ>ーンあ<笑><笑>ったーっけー !2 つ打っても、どっちもガーターで。 <笑>ちったついはい こ, こらこらゃん<笑>せっかく置いたのによしドジッコダメだからメグちゃん気をつ け, <笑>けてね絶対ダメだよ<笑>気をつけてもボタンの近くに行かないわもうあっストライクうまいんだよな、うん、うわめちゃくちゃうまかったナイスえ あ、いいいいいい、ね、やろうううくくくくよ、行くよ、よよよははい、<笑>どんいでー<笑><笑>これこここっっっっちちち側、こっち側だ、だゃ上乗てれめっちゃ巻き込まれてる<笑><笑><笑>、はい。<笑><笑> <笑>ちょっと酒屋さんを掴んでみようよこれ危ない人身事故起きてる人身事故。コちょっと俺の目線を味わってさあ桜<笑>ボーリングまで三<笑><笑> 2でボーリン9ポチッグチャッいけないんだここ。い け, <笑>けないねそう のあのあのささんストライク高いときはなんか一本だけ残ってますよ残ってますねどこにほらあれ一本残ってますよえここいけないのかな残ってる、うん、もう一本残ってるうそ、ん、残, 残ってる残ってる<笑><笑>でもクリアはしてるねなんでやろうえ残ってなくない俺残ってないよえそう俺残ってる私も残ってるよこれ俺の画面残ってない バグかからいけるんだよ上げ上げよしてかそもそもほらライン出てるしほ、うんとだえあ、勝手に湧いてくるのかな湧いてくるわ、行、まあ、くかよし、階段登ろう。平和だ平和だ階段登ってる時だけ平和うん待って、<笑>ま登ってない<笑>あ 見ちゃった。これうわあ綺麗。めちゃくちゃ綺麗だね。綺麗、ね、だ。わーい。せーのと飛び込むみんなで。いくぜ。せーの。の。チュッチュ。ワ